どうもありこんうございまです今日は初心者技をたくさんギュッと詰めた動画を皆さんにご紹介しますその中からね自分ができそうな技をこうやって見て、えー、あこれできそうかもっていうのを挑戦してみてくださいそれでなかなかねできないなって思ったら LINE アットで概要欄から登録して僕の方にどうやってやるんですかっていうふうに聞 い, ていただば聞いていただければかなり詳しく 後々説明しますので、ぜひ見てください。で今回ね、えー、初心者の方でリフティング一回もできなくてもできる技をたくさん載せました。載、ね、せたよね載せたかな載せたノスターズ。載 せ,、はい、せました。で、の動画見れば、えっ、ー、と、必ず、おそらく初心者レベルの方は図すべてできるように、えー、僕の方で説明 も,、えー、もう用意してあるので、ぜひラインアットの方で聞いてください。 それでは早速初心者技をまとめたので見てくださいはいどうぞ now